おはようございますラスカラでござざいいまますすラカで本日はですねどうしてもスパイスカレー食べたくってツイッターの方でねこのスパイスカレーめちゃめちゃ美味しいですよって教えてもらったものがありましてこちらのヤバイスパイス屋さんというねスパイスカレーってすごい作るの僕もね難しいだろうなって思ったんですけれどもこのメニューはね 炒めなくていいいらしいんですよ超便利な美味しいカレーらしいので今回はねこちらのカレーを作っていきたいと思いますスパイスカレーを作る場合ってこの玉ねぎも普段はみじん切りにしてね飴色に炒めると思うんですけれども公式のレシピの方にはもう薄切りでいいとみじん切りにしなくてもいいらしいんですけれども今回はね我が家これあるんでフードプロセッサーでねもうみじんみじん切りにしたいと思いますはいよいしょ 本当は油引いててからなんだけど忘れてました油ぶち込みます<笑>弱火で火をかけていきますやだやだ焦げちゃう焦げちゃう、うん、若干玉ねぎがね透明になってきたんでこちらの鶏肉ちゃんを入れていきたいと思いますよよこれも公式のレシピだと焼き目とかをつけなくていいっぽいです もうスパイスカレーを簡単にということで省略していきますえ今回ね用意する最後の食材ホールトマトちゃんを入れていきたいと思いますとりあえずドンといよお水でもったいないこれいで残りの水もドンとでここにスパイス袋とよい このスパイス袋2袋分ですね今回は蓋を閉め中強火で煮込みますちょっとね圧力鍋なんで蓋閉めちゃうと開けられないじゃん<笑>仕方ないうわめっちゃもういい匂いするもうカレーじゃんやばいやばいやばい今ね具材全部入れてこんな感じなんですよもうカレー色匂いもねいい感じのカレーなんですけれども ここからねグツグツと煮立つまでちょっと強火で火を入れまして煮立ったあとは弱火でね約1時間ほど煮込んで完成だそうですはいということで、えー、ただいまねカレーの方が完成したんですけれどもこれ全部かけちゃって食べると冷めると思うんですよ今回はねこっちの部屋でかけながら一番うまい状態で食べ進めていこうと思いますカレーはね こんな感じに仕上がっております。うん。いや。うまそうこれ。とりあえずルーこんなもんかな。はい。カレーはね、1時間ぐらいは煮込んだんですけど、シャバシャバめな感じっすね。こんな感じでスパイスカレーが完成いたしました。めちゃめちゃいい匂いがしてるんで、早速ね食べていこうと思います。やります。 ルーだけで食べたいねルーはこんな感じとああうま<笑>あ、こんな本格的なんだしっかりとスパイスの香りのするうまいカレーになってるいやーちょっとライスいただきますこれ。<笑> これうまいわベースが、まあ、しっかりと辛みがあるんですよね普段のねカレーの辛口とはまたちょっと違った辛みが来るんですけどこれがねすごいうまいうーんうーんあっかっこいあ 油断してるフフフフうん今回もご飯は一升用意したんですけどこのスパイスの効果なのか食欲がね今ガンガン増してる状態でしてペロッと食えると思ううんスパイスカレーってうめえな。 ちょっっと待ってこれスパイスの効果だと思うんだけど汗が止まんなくなってきたちょっとタオル持ってくるわ熱<笑>いよいしょあ熱いめっちゃ熱い<笑>うん、うん、辛みそんなことないと思ってたけど食べ続けると 結構ね辛いわいめちゃめちゃ体が温っまってきてるあっちうんうんそしたらねそろそろこの子いっちゃいましょうかいやそれではみなさん乾杯と。 いるーインドカレー屋さんとかでさおつまみとかをね当てにして飲むのめっちゃ好きなんですけどやっぱりねススパイスとアルルコールはすげー合う特にねビールが大好き公式のレシピにも書いてあったんですけど先ほどね入れたお水を。 ヨーグルトとか生クリームに変更してもうまいらしいですし、このね、鶏肉をひき肉に変えて、お水をね、ちょっと減らすと、キーマカレー風にもなったりするらしくて、かなりアレンジが効くらしいので、僕もね、いろいろとアレンジをしながら、家でね、美味しいこのスパイスカレーを振る舞いたいなって今考えております。絶対うまいもん。 そそろそろルー追加しようかなよいしょたぶ<笑>ここに入れたルーで残りのご飯は十分だと思うんだけど残りりののルーがね爆余りしてるのよ<笑>これはねお家にとっときます<笑>皆さんもねあの作りすぎには気をつけてください<笑>でこれちょっとね味変用にとっといたんですけどチーズ いいチーズカレーにしていきましょうああもう絶対うまいねさすがにちょっと溶けないんでカレーぶっかけていきます、はい、よいしょい絶対うまいやつこれ<笑> めちゃめちゃうまいやべえこれもちろんねこれご飯にもすげえ合うんだけどパンとかにのっけて焼きたいねこのスパイスで作るキーマチーズカレーパンとか自作したらねもう絶対うまいと思うちょっと今度やってみます家で うんこれお水を生クリームに変えて炒める油もバターに変えたらそれだけでバターチキンカレーだうわめっちゃやりてえん買ってきてやりてえ<笑>うん カレーはさ飲み物だっていう人結構いるけどスパイスカレーはね別物っすねやっぱ汗もかくしカッカするし満足感と食べてる最中のこの疲労感っていうのかなそれがねマジ別格<笑>あ卵崩してねえなちょっとこれトッピングのねゆで卵と一緒に食べてみます 終盤にきてこのまろやかになるトッピング味変はねありがたい<笑>、うん、うまうまいけどマジ熱っつっつっ そしたら残りはねこれだけなんでガッと書き込んじゃいますうんうんごちそうさまでしたということでただいまねこちらのカレー全て完食いたしましたが もう簡単なのにめちゃめちゃうまかった。程よい辛みもあるし、このね、スパイスを食べてる間の、この体がね、ポッポする感覚っていうのかな、もうそれがね、すごく味わえて、あ俺今、スパイスカレー食ってんだなーって、もうね、すごく実感できる、絶品のカレーでございました。